輝く僕らの旅路はいつだって」「おんや晴れやかな日が照らしてる」「高くなる空を見上げていつもい 「急ぎ足で流行る気持ちと」「裏腹いつも待ちぼうけの日過ぎ」 「ど の, のそばでいつまでもまってくれ m e e e t together now. Can we meet to get h e r now? Can e meet to get h e r now? Can e meet?